演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらのファミリーマーチーズにファミ付きを食べたいと思いますいわゆる衣にチーズが入っているのではなく中にチーズが入っているファミ付きなんですねチーズと鶏肉の相性はもちろん言うまでもありませんが ではいただきますやっぱり衣のチーズ系統のやつとは違って噛んだ瞬間にチーズのうまみだけなる食感がの中に広がってきて美味しかったです。 鶏肉のうまみとともにチーズ の, あのちょっとねっとりとしたとてかったいい感じに広がってくれる食感が多かったですね鶏肉とチキンの相性はもちろんニューマでもありませんのでこれ最初にも言いましたよねこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分編塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします